いつもの2人ならこのままずっと喋ってもいいんですけど<笑>す、はい、今回なんとねこちら、はい、ゲストにね来ていただいてもらってるんですよはいそうですよさあということで本日のこのね後半のゲストも前半のコーナーにも登場してくれました熊谷健太郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします 違違じゃ、いい<笑>前半も大事ですし、いや、そもそも出ていいんですか後半。本当それですよ。それはいろんな方なんか、あの、言っていただくんですけど、あの、実は僕、あの、ピジゲンもとも大好きで、あの、自分のやってるラジオでも話してますし。あの、褒められて伸びるラジオ、にも出演させていただいたことがあるので。そうなんです。事務所からこうが出てます。ばっちり問題ないです。すげえ。なんと、本当にいいんでしょうか。ね、<笑>だって、もう、さっきから、もう、向井さんの。 行き方にサキバスがもう見えてしょうがない<笑> <笑>いやだから皇帝のね皇帝、ね、<笑>のやつのね夢の話はいいんですよいやそうなんですよむちゃくちゃねガッツポーズみたいなの熊谷さんしてたぐらいの<笑>やっぱり堂々と話せるっていいなっていうま<笑>あ<笑>んなが堂々と話してるんですけどあ確かにあでも嬉しいですね、うん、嬉しいですねはい、うん、なんかいつも向井さんがなんかエッチな質問とか、はい、セクハラギリギリのボディタッチとか、うん、いつもしてくるので今回マシになるかなってちょっと思ってたんですよ、まま、むちゃくちゃ言ってますよマジでいや信じたらどうするんですか<笑> そんんなな感じなんすか、ね…いやいやほらほらほらほら僕の仕事違う違ういやまずいまずいまずいこ、ま、んなところで今まで培った株を下げてるんで<笑>ストップ安ですよいやいやいやいやいや本当いろんな作品でご一緒してるんでね熊谷さん、はい、そうですう僕はここでね株を下げるわけにはいきません<笑> はっきり言いますけど、ね、いや本性をやっぱりいや本性じゃないじゃ<笑>い<笑><笑>じゃ あ, じゃあない内容です内容、ね、そうですよそもそもね、はい、サクマンお好きって言われてましたけどどんな PC ゲームがお好きなんですか、はい、そうですね僕がやっぱやることが多いなそれこそ バトルゲ ー, ー。あの、萌えゲーって二つあると思ってるんですよ、ね。はいはい、はい。燃焼の念の萌えゲーと、うん、あのーうん、燃える、草冠に明るいの燃えるの方の萌えゲー。どっちも好きなんですけど、うんうん、はいはい。特にその萌えゲー、バトルものだったり、えー、ロボットが出てきたり、うんうんうん、本当にこの、なんか、エロゲー、PC ゲームなんだけど、うん、男がかっこいいゲームが実はめちゃくちゃ大好きで。あ。僕初めて死にました。そういうジャンルがあること自体。なんだったらヒロインを食ってしまうようなゲームをたくさん。<笑> え, え何何あどうそりゃりま す, ありますど う, いう意味のなってや。 校庭をエンペラーみたいに言わないでください<笑>学校の校庭の話ですからあれ<笑>、えー、あそんなもあるんだ泣ける名作っていうのすごく多くて PC ゲーム実は泣きゲーって言われるやつ、はい、知ってますよそうで す, うです、うん。向井さんがいつも私にヒーヒー泣かしてやるよっていうのとは違う意味の泣きゲーですね言 っ, 言ってないんですよでそんなこと<笑>誤解してましたほらこうなるじゃんだ<笑> ま, まずいですよ俺今あの三<笑>コンテンツでご一緒してるから<笑><笑> やっぱ普段やっぱ僕に見せてくれていた向井さんはまだその一つだったんですね<笑>一面だけだったんですそうなんで す,、ねんですね、本当はあの無声太郎っていう<笑>がう無声太郎なかなかハードに夜枕を濡らすいろんな意味で<笑>じゃあいろんな意味で<笑><笑>何を言ってんすか熊谷さんまでい<笑>いかけんにしてくださ い, いう、はい、違うんで す, 違うんです